こんにちは京都であのゲーム会社をしてるんですけど今回もちょっと僕が伝えたいことを言いたいと思います<笑>携帯電話に今ついてる GPS の技術の使い方で世界が広がるっていうすごいシンプルなアイデアをちょっと思いついて今展開してるんですけどどんなものなんていう話なんですけど、まあ、この GPS 機能もう す, んう、まあ、すでにまあ使い古された機能 でまあ、誰もが手に入れる技術で、まあ、発想の転換でその意味が変わるかなとすごい有名 な, なんかあの横井軍平っていう人がいるんですけどその人はまあ枯れた技術の水平展開っていうのはすごいいいって言ってたんで僕もそれにちょっと着目してあの作りましたでまず、まあ、今やってる GPS エンターテインメントの仕組みなんですけど まずまあ携帯電話から次のスポットに行くためのヒントをゲットするんですよ。それは GPS のボタンをポンと押していうと点からあの謎が降ってきます。でその場所に行ってでもし正解なら次のスポットへのヒントをさらにゲットできるっていうそれのまあすごいシンプルな繰り返しなんですけどまあ誰もが分かるかなと思いまして作りました。で実際この場所ってどこっていう感じなんですけど。 すげえ、もうこれは公園のただもう遺跡が立っているだけで一見、どこにでもあるような記念碑なんですけど実際、自分のこの GPS のゲームを使うと鬼が出現し、災いを起こしたがその場所で渡辺綱により撃退された伝説みたいなのがちょうどその由来があるっていう。実際こちらでで、作った物語で その場所の意味を変えるその力を持つそれをまあその場でその瞬間に体感とかできることの驚き感動がその GPS ゲームにはあるとつまり視点のパラダイムシフトですでそれを ま, あまとめるとまあ横井軍平さんが言うまあ垂直展開あと実際今京都の渦政でゲームを作ってるんですけどそこでまあ日本のハリウッドで京都渦政で培われたノウハウ それが、まあ、ムービーストディアだったりとか、実際、ディレクターの監督さんだってたりとか、そういうことなんで、であと僕の経験で、まあ、ずっと IT 業界にいたので、六本木ヒで得た IT のノウハウと技術を全部こう組み合わせて、GPS エンターテインメントを作りました。はい、<笑>はいい で, で、これを踏まえて。 で2011年3月11日の14時46分で、東北の震災が起きた時なんだったんですけど、僕自身は普通にテレビを見て、なんかもう、まるで外国のような感覚を受けましたで。いつかもう1年経って何かしたいなと思ってたんですけど、僕は事前家で も, でも何でもない普通の人だったんで、いつかできればいいなと思ったんですで。それで 今回、ある大学の東北出身のうちのインターンの学生がある大学で震災復興を何かしたいと僕に申し入れたところからまあこのプロジェクト始まりましたでこれ東日本大震災、私たちにできることっていうまあ東日本大震災の復興の話だったんですけどで実際、僕何ができるかなと思ってたんですけどでも今、GPS エンターテインメント展開をしているのでまあこれやったらいいかなと思いましたで実際、場所に行ったんですね。 そうしたらこのような光景が目にずっとこうついて僕の中でやっぱり大きく変わりましたまあこのようなまるで戦場のような光景が目に広がってで実際、今回の GPS ガイドっていうのがまあその現地のインタビューの動画が長いの と, えっと震災前と震災後あとまあテキストっていう形で 見せることができますであと自分が行った場所を、まあ、チェックポイントにするので同じような体験ができるっていうような隙間を作りましたでここで起きてしまったことをそこでの記憶を忘れさせないで、まあ、僕が出会った人はみんな一生懸命でも笑顔で生きてたしだからこそ今もそしてこれからもみんなの助けが必要なんだとでこのメッセージをできるだけたくさんの人にできればその場所で伝えたいなと、まあ、映画だけじゃなくて実際体感してでそれが今回ちょっとあの 海外の人向けなので実際、僕が体感したことを海外の人からつかんでもらってでそれがみんなの周りによく波及してもらってそれが世界が一つになればいいなと思いましたで、僕が本当に今持っている力で何ができるんだろうって言ったらもうこれだなと思いましたで実際今あの r e v i v e っていうウェブサイトを今立ち上げています。 でここで、あのー、実際ゲームがゲームの紹介であるかゲームの、まあ、スタートになる QR コードっていうのを紹介しようと思っています実際もここで東北に行って体感してもらって何か感じてもらえたいなと思いますでこれが世界の人が来てもらってそれが何か自分のゲームとか自分のシステムで世界一つになって世界が平和になったいいなと思っていますご清聴ありがとうございました